カリオ牧屋組合、中川俊美さん。阿蘇市カリオにて畜産を営み、カリオ牧屋組合長を務める。若き日に単身アメリカへ渡り、牧場経営のノウハウを学ぶ。年間を通して牛を草原に放つ、終年放牧を始めた一人でもある。 農家3代目ぐらいいじゃないかなかアメリカは大きいし畜産ではもう世界で一番と言われたたけまあ英語は知らんけどねアメリカに行けばどうにかなるわけじゃ<笑>うんだからその当時もう、まあ、私もそのメンバーの一人がっていうかあのまあ当時はね寒い冬に放牧してね 牛がかわいそうっいう考え方の人の方が多かったけどねそうではなかったって牛の生理として牛は寒さに強い人間よりも強いそうねある意味では大事件だし、うん、あのまあ成功したなら俺もやるちゅうような見方ね誰かがやってみないとわからんじゃない、まあ、興味は持たれとって でまあ寒さで死ぬ牛が出るだろうなとかって人ったらそういう寒さで死んだ牛はいないし結果的にはもうやった自分たちもわあこれぐらい元気にしてるならねまだ何年も前から冬も放牧してよかったんじゃねえかなっていうね、誰もが心配して。 放牧したけど結果はものすごく良かっただからもうそれから一気にパッと広がって、うん、もう今40も50の牧屋でも全部放牧する、うん、これは予覚さが立っとるやっぱり見た目でも。 わかるんですかいい草はうかもういい草はわかりんです<笑>これも最高の草やこれいい草が取れとりゃ冬場も牛のね、だけこれがいい草が取れるか取れんかが周年放牧の一番の一番のあれはこのいい草が取れとりゃいい牛が育つ、うん。人間の目で見て青くてうまそうなのはちっと 窒素分が多くて。美味しくない。えー、牛は牛は食べ。で、こんな、こんなき、こんな青い。草よりも。ちょっと黄色。黄色。いた、草の方がね。牛は好きとって。牛はね、あの一、うん、日に。草をね。自分の体重の。十分の一食べるとって。 五百キロぐらいの牛は毎日五十キロ食べる。五十キロの草 の, って草の量。すごい<笑>すごいよね。あんたの体重はどうかしらある。まあ知らないだけど<笑>そうですよね。うん、それだけので草の量ってそんな重くないけん相当の量食べる。そうですよね。そ、う、れ、ん、だけ今が一番草の時期が五月の終わりから六月の初めが一番草。 2番層が梅雨明けの、まあ、7月の中頃から終わりかな、まあ、大体それ2回でであの装置管理のいい人はもう一回10月ぐらいに3回狩りするけどここはまあ2回狩りでこれも完全に利用するのはこの今切ってあるところはロールにしてで 周りにこう残ってるのは牛を入れてこれも全部食べさせる、はい、だからもう完全に無駄 に, 無駄にはしなくてもう赤牛自体がその草を利用する力が強いし。うん あのー、今その昔はいっぱい朝にもそういう牛がいて、うん、あの草原も管理牛によって管理されとったのが、うん、<笑>だんだん牛が少なくなってね今山に行ってみれば分かるけど、うん、いろんな外国産の雑草が清田川ですとかそういうのが生えてきて昔みたいにきれいな草原じゃなくなってきてるもんね。あ中川さんのの目から、ねじゃうん、まあ、してその やっぱり草原の広さよりも牛の数の方が少ないけん牛によっての装置管理ができんようになって牛の数が減ってきたもっともっとあその人たちはね、うん、あのよそにはない草原があると言って牛は飼えるし飼えばいいのになっちゃ思うけどね、まあ、それでも減ってきてるってなんか残念な気がするししあの、ね。 まあ、牛がいなくてもやっぱり守っていかんと、ま、あの特に阿蘇にはいろんなところから、ね、あの観光にも来るし、まあ、一番のメインはやっぱりその綺麗な草原がもう阿蘇のメインだけどね見たらだから山に行ってみると分かるようにね牛が一番適当に放牧されてるところが牧場がきれい。 牛が牛が草を食べて、うん、こんな長い草が生えとったら見た目だけでもなんか格好が悪いだから草はこれぐらいの長さでね、うん、牛が食べてこれぐらいの長さにしとる時が草原は一番きれいに見える、うん、本当は、あの、牛を放牧しながらねあの もちろん人間の手で管理する草原もいいけど牛が食べて、うん、あの草丈が低くなった昔あった草原のイメージで、うん、どこの牧場もそうなってた方がね、うん、見やすいとか、うん、あの今年から子息子もやるようになったっけね、うんねまあ八十頭っては多い方だけど、うん、まだまだ減るって思ったらまだ あの放牧できるところがいっぱいあるけどね、うん、なんかあの増やしても過密にはならん、うん、まだ足りないぐらい我々が売ったのを今度は肥育農家がね買ってその赤牛はおいしかったよとかそういう言われるのは自分としてはやったことはないけどだから繁殖だけでなく将来は肥育までしてその肉場届けて。 うん言われたらなんか、うん、もうちょっとなんかねやる気が出てくるとかいうか、うん、あの直接そういうこと聞きゃなんか、うん、ただ牛飼いで市場に持っていっていくらで売ったっいうよりもなんか、うん、牛養ったってよかったなって思いませんかなちうって思うけどね。 その草原にはこれだけの個人の赤牛の方が似合うもんね緑と赤は。